ンンプソンハウス来ました。早いとこ近くの発電機回そう。え、ミスった。キラー誰かわかんないしどうするか。お、二人で回してるね。キラーはプレイグか。ターゲット変更しそうだな。やっぱり来てる。 破滅ないなー。ここチェイスできそうにないからつけた方がいいな。今度は俺か。 発電機回ってるとこ来ちゃった。ごめん。<笑>衰弱負傷になるより先に殴られるのはラッキー。<笑>俺が連れてっちゃったからごめんなー。 てるかな救助してくれたな泉使ったのかじゃあ俺も今回は泉使いまくろうなるべく遠い場所の泉使うか これで全員無傷だな。うわぁ、ばっちり。宝箱開けよ。工具箱か。心音が近い。釣ったらこっち来るよな。 ここの発電機は終わってた半分切る前に間に合えよし間に合ったヒットゲで治療しようよしオッケー戻ってきてるなああんなところに破滅があったのか みんな泉使いまくってるね。この発電機が終わったら、助けに行こう。つけられる前につけれたぞ。 まずいおだくの都社だしまったーおだく避けられないな スケートありがとう今誰か追われてる泉を使っとこうどこでチェイスしてるかなゲートから遠いなうーん、これは俺、猶予持ってないんだよなー強化ゲロで時間もないから無理か 助けられなくてごめんなー。